皆さんですこんなご紹介をいただいております皆さんこんにちは足立区立第14中学校吹奏楽部です今日は2・3年生55名での演奏ですカラーガードも加えて動きを伴ったマーチンズスタイルで演奏させていただきます手拍子などでお楽しみくださいとのことです皆様どうぞお口でお迎えください 期待があります。途中のパーカッションソローにもご注目ください。それではどうぞ。